キンプリ分裂でいろいろ辛い胸中トロの流瀬角がベストジーニストにまさかの落選。受賞者にジャニーズが消えたファン衝撃の理由。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングピンス以下キンプリの流瀬角がパーソナリティを務めるラジオ番組レコメン。 文化放送、ナイキング・プス・長瀬角のレディオ・ガーデンで11月10日、本人による音声コメントが放送された。キンプリは今月4日、メンバーの岸優太平野志ラ神宮寺優太が2023年5月に脱退し、同年秋までに3人ともジャニーズ事務所を退除すると発表。長瀬は高橋山と共に事務所に残り、 二人で金プリを継続するという、10日のラジオは事前に録音された音声を流す形ではありましたが、長瀬くんの心境を聞くことができました。彼はファンやリスナーに向けて驚かせてしまうような発表をしてしまい、申し訳ありません。と謝罪したほか、岸くんや平野くん、陣十字くんの決断に理解を示しつつ、いろ辛い、と漏らす場面も、 たびたび言葉を詰まらせ、声を震わせながらのコメントとなり、ネット上のファンも同じように、辛い、と号泣していたようです。スポーツ上記者、組織票が疑われていた。このところ、メディアでは連日金プリ騒動が取り沙汰されているが、 今月1日には事務所副社長とジャニーズアイランド社長を兼任してきた滝沢秀明氏の退社も発表されたばかりで、ジャニーズをめぐる怒涛の展開が続いている。マスコミは各騒動の経緯を追いながら裏側を探りネット上でもジャニーズで今何が起きてるのといった困惑が広がっています。そんな中、また別の方向で、 ジャニーズにも関係する新たな変化が波紋を呼んでいます。前出記者。それは今月11日、日本ジーンズ協議会主催の第39回ベストジーニスト2022で発表された受賞者について、今回は一般選出部門で俳優姿正規、モデル池田美優、協議会選出部門で俳優の井原志 ヒロスエ仲ョウコ、中リーサ、次世代部門、で、若手俳優、久保塚愛流、横田真友の受賞が発表されたがネット上にはジャニーズが消えたとの指摘が相次いでいるのだらだ。というのも、過去の、ベストジーニストを振り返ると、一般選出部門の男性受賞者は、ジャニーズが目立っていた。 例えば、1994ケラ98年は木村拓也で、1999ケラ2003年は草薙剛、いずれも当時スマップ、が受賞。 2004年に近畿キズ本剛が受賞して、2005年は久々にジャニーズ以外から演歌歌手氷川清が受賞するも、その後はキャットタン亀梨和也、06ケラ10年、嵐相葉雅樹、11ケラ13年、キスマイフトに藤ヶ谷多穂、14ケラ16年、平成ジャンプ中島優勝、17ケラ19年、とジャニーズオンパレード状態に、 道元以外のジャニーズ6人は、連続受賞の末に、殿堂入り、も果たしている。なお、20年は氷川以来15年ぶりに、ジャニーズ以外から韓国アーキストジェジュンが選ばれたが、当時、投票数2位はトラビスジャパン中村アマ、3位は何話題したか橋京平、4位はスノーマン宮舘亮太。と、やはりジャニーズ生が続いていたことを伝えるメディアもあった。 2020年まで一般選出部門は男女一人ずつ自由に選んで投票できたんです。人気タレントのファンが声を掛け合って票を入れることも可能だったため、ベストジーニストの顔ぶれがジャニーズだらけになってしまうことについて、一部ネット上ではファンによる組織票が疑われ、呆れられていました。 そういった声の影響もあったのか、日本ジーンズ協議会は昨年から投票方法を変更しています。テレビ局関係者。 昨年の第38回ベストジーニスト2021では一般選出部門はインターネットや SNS でランダムに選ばれた10代から50代までの2000人から最もジーンズが似合う有名人をヒアリングしてノミネート者を選出した後一般投票が行われた。 そのようにシステムが変わった年、男性の未明ト者の中には、ジャニーズの嵐松本淳、そして金プリの平野、長瀬の名前も、他にエクシット圏近海樹や俳優横浜流れ星といった強敵もいたが、見事、長瀬が投票数トップで受賞したのだった。投票方法の変化は逆にありがたい。その受賞式で、長瀬はある夢も口にしていた。 長瀬くんといえば女性向けファッションシビビー、後段者の国宝級イケメンランキング企画でデインドオイリを果たしていることからベストジーニストでもデインドオイリを狙ってデインドオイリアイドルを目指したいですねと語っていたんです。アイドル誌ライター。ところが今年のベストジーニストでは長瀬が受賞を逃したばかりかジャニーズの名前が全く見当たらない。 日本ジーンズ協議会の公式サイトを見ると、今回は SNS 調査によりランダムに選ばれた10代から50代までの幅広い世代1万人から最もジーンズが似合う有名人を投票していただいた集計結果で受賞者が決まったようなので、選ばれた1万人以外はノミメート者すら知ることができなかったと見られる。実際、ネット上のジャニーズファンも いつの間にベストジーニストの投票をやってたの疑問符仕組み変わりすぎと戸惑っている様子だ。長瀬くんのファンは特にがっかりしているようでレンくんに投票する気満々だったのに連覇させてあげたかった電動入りの夢を叶えてあげたかったという声が続出しています。 キンプリは今かなり不安定な状況にありますし、長瀬くんもラジオで苦しい胸の内を明かしたばかりのタイミングとあって、ファンが少しでも彼の力になりたいと願うのも無理ないでしょう。どうまえ。一方でジャニーズはベストジーニストの新システムに納得しているのだろうか。 同事務所に口出しする権利などないものの、所属タレントが突然、すい一人として選ばれなくなってしまったというのも、気まずそうだが、ジャニーズは、むしろホッとしているのでは。今回の、ベストジーニスト、受賞者のニュースに対し、ネットユーザーから、ジャニーズ枠はなくなったのか、と、揶揄されているように、組織表だけでなくご利用しのイメージもありましたからね。 新しい投票方法が採用されたことで、そのように言われる機会も減っていくと見られます。いろいろな騒動を抱えている最中のジャニーズは、少しでも世間からの事務所批判を減らしたいでしょうし、ベストジーニストの変化は逆にありがたいとすら思っているかもしれません。芸能プロ関係者。この先。 長瀬が再びベストジーニストを受賞する可能性もゼロになったわけではない。しかも今後は組織票でもゴリ押しでもない。と言い切れる受賞が期待できるだけにその時を楽しみに待ちたい。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。